はいということでやってきますよ、はい、ニューポケモンスナップ今回はとうとうイルミナのルート全部やってルートスコアを埋めていきます、うん、はいさっきいはいはいはイミがいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはい シェーミーちゃゃんまたたいいいいるかなななですかこれは…イブンじあ、来たすごい眠そうだけどんだっけっあれ光ってるな。 あれを光らせるんでってるやっいてて、あのー、う, う, うわー来た何 あれ、そっち。岩和。そっち。あ。ューアワ和と仲良くなれるチャンスが。食べ物与えれば、なんか仲良くなれるんだよね。食べんのかな、自分で。岩和って。何にいたんだっけ シェミっその辺あっねえちゃん、うんうん なかったね。レンちゃん、レンちゃんね。取れば。 ワワわーとイーブイ、いつの間にかいなくなってですね。いやー、最初からいなく、最初からすぐいなくなってたよ、上の方に、掛けの方に。だって、これ選択するのって。まあ、イルミナだけだよね。うん、イーブイと。ま あ, あ、傭だな。そのレベル高すぎる。る 全身映ってる方がよくないキュワーあキュワーはもうレベル高いもうちょっとなかったけど全身映ってるやつなななかえー、でもそういう系は横 うんどうなったかな始めようかいやこれも多分これ二千じゃない 2, あの大きさでいいねえメガちゃん行くか大きさは行くんじゃないで、らあっといやこの向きでも大丈夫なんだよ何が違うんだ風景<笑>風景でも同じやんね風景 オーケーあーよくからいいいねねレベル更新ならず更新っ結かゼロであれ え、あれ、しょ、更新した。分の。数。更新。今一枚も全部更新してないじゃん。そうだったっけ。ベストスカアは一個もないです。わからないな。次はね。皆さん大好きなね。あれですよ。えっ、ー、と、チルタリスじゃなくて。 ミミあれミラニウムじゃなくてミノミノ カ, ロミノカロスですよいいですすよいいあジャンプシーンはちょっと撮ってほしいな。機械あればなジャンプシーン 取りにくいやつ、うん、思ったよりでかいやつねあやつこういキングがいたのね。左下にねこれは新しい発見だありミノカロスだけじゃなく他にいるというのな新しいあ、今ミノカロスファンに っってるよでなえ光らせればいいらせたりなった長いなあそん な, そんな変な写真いらないあが奥にあれがいる無理です そう。初遊ぼうじゃないかもしれない。なんだっけな。い、うん、ったから一枚、まうん、上にいない。うそうだな、上にもなんかね、うん とんんがしたたうういいいいんん、じゃない、うん、今とかになんかいな今、緑れかかったか、うん、あれ、うんうん、出てくるの遅いの。そうね 違うでしょうほら、見失った。サーチをしなさい、どんどん。ウェイキングだらけ。すみません。リンゴで多分たぶん、そっちがたくて、お気に入りしてくそうい。お気に入りください。あ出てきて おうあ、はねて る, 近くないねてる見えないよ。なし、なし。あ、なんではねてるはねてるはねてるはねてるはねてるい。ねてるはんてるあ、きてるジャンプはねてる かないい<笑>全然見えないは全然見えなでですけどあ<音声>そこでジャンプししろああジャローだと仲良しじかなんか奥にいるエいフィーか。ねうんもう どうしたてん食 ああすどこ右に、うん、あ, あれ あ, あ全然飛び跳ねてるの全然取れてないよ取れてはいるけど何が起きてるかこういう<笑>キングになってるしなんだろう渦しよかこれが全身なんだよな、ね ボーって、うんあ AP、い意外に始めようかいいね 可愛いすあと何点でコースレベル上がるっけ？いいね、覚えてない。位置、ね、が百100千点万。あ五万？全然だね。無理ですね。うん はい、えー、と次はあれかヨワシか い, いいじゃんヨワシ私カ山ンのところのやつのやつのやつのや取りにくい。やつのやつのやつのやつのや ガネイはまあ早いけどね、うん、あっ俺じゃんーイエーイあれええハガネール最後でしょあっちリオバだよハガネールって一番最後うん最 後, は最後何だったっけ最後のポケモンなんか早かった気がするけどこれはあら ちょっとダメなよしあ、よしズームセーブはよくあ。なんか光らしたらなんかあるから。ちょっとレベル高いよ、ちょっと遠いよ、あれは。どうるあ見てるよ、正面。フフフ。 笑笑いいいいいいいいいい方方がくななななっっっったのにはしししててねねああるう白さ<笑>え弱全然いなくないちょっと時間ないよ時間なの回数じゃなくて だらしてるのになんで全然動いてくんないじゃん。えっ光ってるこれ。光ってるよ。あと奥。ほら。いったよ今。今、いったよ。いっぱい来た逆に。行ってるってば、こ の, 来てるのあれ あ、蛍光を置いたよ今うんああ聞いたらい見たいいっイワシみたイワシヤバいイワシ魚に弱いと書いてイワシなんだよだから弱しなのか行ったか痛 か, ないかあ行ったか痛か痛か遅くないかな 行きそうで行かないんだだからいっぱい光らせなきゃいけないんだよねそうなんだけど、そんな私光らせた覚えないんだよねえっとそんな多分早いんです イワシとか魚とかユレイドとか正面のときのラブカスとかの、ね、子だも もう一、ねえー、匹あればある。 ね。いっぱい。ずっやるのはいいんだけどどんどん時間なくなっちゃう。時間なのかなって。俺<笑>の姿になって回数じゃない。ああ、もう、ちょっと、もっと近い、寝ないの。<笑> 本当かってるよ降る行ったろ、行ったろあやってるじゃんえぇこの歌。行て どうやったらいい来た来た来たの か, たのか こ, れこれどうぞみんなあちょっちあっちあっちあ反対でしょあっの向きでしょちあるだからそっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあ おわっと、えー、<笑>ちっちゃい弱しを光らせただけでした。一回だけしかできなかったってことかうん。三。あ、弱しは新しいです。おいいよ。 1はレベル高いよ。欲しい1は。俺、はい、そっちれ個人的にあの群れがいいんだけど、これ。いいじゃない大きさでは取れないけど。いいやつないよ。 十三とかもあるかな後ろだけ。全身映ってる、抜きでは点数取れないけど。いや、弱しの群れ。群れもどき。これ他の、他のポケモン、なん、何点ぐらいになるんだ。ろう 見てください、どんどん。よいしょ。シャッターチャンス。なあれこれもなあ。これもまあ難しいな、早い、これが一番早い気がするよ、俺。そう。 どうやったら出てくるんだっけこれねリンゴを当てるとね炎のバリアを多分解除するからそしたらイルミナに当てるのはいもういなくなっちゃったじゃんサーチにあってないよ、ね、これ。うんリンゴを当てるんじゃない も, うもっと上だな光ってない光ってないよ光るときはもう分かりやすくなんか光るよあ消えたあほら消えったあ今正面だあったあ。早っ早いガが早いよガがんか止まってるあ止まってないか ね、イルミナーオーブを光らせあれは無理だよねあんな高いところこれ徐々に上がっていくんだよ上に最初下の方にあるんだよリンゴが重いんだよね早いから先にね通るところに行って 当, て当たってこないと無理だよ力当てに行くの無理 たあこの面多分こいつしか出ないからいろいろ試したらいいんじゃない光らしたりあのクリスタルフラワーあの同時にね3つあるから確かに。 この岩の岩柱の上に一個ずつあるの。何だ 鐘の音するけどあ引かれたんじゃない、ね、えあ遅かったかなどうなんだろうな行っちゃったでもう一匹は音はするけど 本、は、当、い、あ、いた、やってます。あ、のウルガモスって。伝説のポケモンなんだけど。確かに。あ。お。もう一匹。 何か2匹二匹同時には多分ないよイルミナあ来たあれ当たったよね当たったよ今終わりたええー、まだ終わってないよ あ、最後に、光らして、光らして、光らしてあ、アップアップアップ、アップ光らして、光らして防げ切れあ、終わりかなあ、行っちゃったかあ、あ逃げたうん まだいる、ね、ないから。はいなんでいる途中で で, で, でいなくなってから出るんじゃないの一匹です、ゲモン。一匹だけってなんかね、つらいから、ね。いっぱいいいの取れても一枚しか選べないから。でもいいよ。 レベル高いよなんだかんだね。五千四百。趣味は<音声><音声>？最後の方だね。取れたやつ。こ<音声>れ一段。 叫んでたけどね、なもう位、ん、置、うん、と, <笑>と向きがすごい。 あと大きさ、でもあれズームしちゃうと、ちょっとってて多分ずれちゃうと思う。よし あ, あ、これはゼロ点なの。なんだろうね。はい、スコアね。 しか四千しかないのルートスコア一枚行ったのはなんでん？写真の合計じゃないの？十六万じゃないの？だから一点でも多く取るためにはもうマイ全部。ハガネールですか？ハガネールです。ハガネールマヤやね。最後のポケモンなんだっけ？ コバットコバットコンバット取ればいっい。 音楽じゃないメレッシュリンゴ投げるうんお来ましたこれあれす怒らせなきゃいけないんだよね<笑>溶岩 検索しなきゃいけないのえほら何回かやんなきゃいけないんだよイルミナ の, のあれを何回か当てなきゃいけないんだよ一発じゃ光らないうんあっジュラシック・パークみたいな。 だからいったら、はいはい、早いん で, だから早いんで、はい、日より早いでしょ。はい ¡Guietetito! 難しいね鼻の色が。 初めて4回目くらい二回目くらい3回目私さっきのさ火の方が早いとか言うからさやったことないのかお初ですでもそれでしょいやいやうちだめ腰いで あ、そう。全身、正面、全、まあ、身映ってのはあれじゃない。いやいやいや、そこも奥にちゃんと正面と、後ろに動くから。うんうん、あの、それはいいんだ。え、待って、指。ない。指を。浮かんでるんだよ。浮んでるってこと。うん。上上にひっついてる。上かなくて。 よし、いいねベストタイミングベストタイミングあ、お茶ね。死んでない、やっぱり。ナイスタイミング ああすご<音楽>いはいどうぞ最後ラスボス。 もうプボクボクにしちゃってくださいよ。なんだっけ。俺も知らないポケモン。なんか鹿みたいなやつ。ほ<笑>っとりしてる感じだ。ギルギアスみたいな名前だった気がする。あなんかいる。これは。ある模様が出たその様子の撮影を頼む。あ出た。ここに卵だよ。 あにやてんの、うん。あこの森<音声>。あいた。リング当てるんだっけ。<音声><音声> 当たったよう な, 当たったようなこっち一瞬当たってないあ、あ、早いあ、眩しいあ、ワプしたおーいいねもの、うん、のけ姫の最後を思い出す大だらぼっち 首伸びたりする、ね。えなんか移ってるのは何や。ああまた渡げなんだっけ。こちらが。なんか下にいるの。タモ。タモ。当たった。当たってない。ああ。 たいけど、なかなかか、当たりません<笑>あ っ, てない当たっ た, 聞いた当たったのか今、うん。逃げったんだよ、ね。当たらずあシャンドラ。死んでる。あシャンドラ。当たった。あすごい。いろんなポケモンいる。あの、右に看板があるんだけど、看板の近くで呼ぶと、呼ぶというか。 あのポケモンがいればあいいらしいけどねえイルミナ王がないの木に当たってるいないあ来たどこに行くの 終終わわっちゃったっちゃったかなか あ, るあ い, るいた 右, 右待ってる。 タピーみたいなのいるあ、下にいっぱいいる死んでるリンゴはやんないの あ, あ、もう戻ってんだ木に。うん。ね。ね。六ルート行きましたね。でもイルミナ一回 ね, えね。 何種類おったし七匹ぐらいだしね。うん。七種類。シンボルはもっと正面に撮ったイメージあった三でしょうね。うん。これよりこれだよね。もちろん。あ、はいいじゃん前足上げてるのも。 こっちだ前足上げてるんだったらこっちだな12か44の方が大きいよこっちがいい4 ち, っ ち, ゃいちょ待ってこれは れも勝てないでしょ、あんなでっけーのに勝てないけど俺も大きさはいけるのかなあれあれウンバーンあれ寝てるそういうことか よい し, よしいいねいいねごめんってかわいいのかないい ね, いいねもう一つのほうにしたらどうなったんだろうなって考えちゃういいね。12。い、まあ、ね タイミング。新発見だ。いいね。あ、ブラッキー自体初めてやった。そういうこと。本当だん。月のポケモンだから、夜とか光るんだよね。そうなんだ。ということでイルミナー全部制覇しました。よし。なんか。 くくれるかなあっルートスコア<笑>全部こたの、ねはいうんうんまあの島いあ逆にじゃあ他全部。おめでとう そうだよ。一番最初のと、このところ、うん。あれで最後だったのか、じゃあ。なんで今日初めて撮った。ラキうん。うん。あ、全部ルートスカーっていうのはないけど。ねえ。ちょっとポケモン図鑑見てみよう。うん。俺らは今どれだけ。ありがとう。 何なんなの。そういうの出るの。出るよ。<音声>えっ、ー、あ、出ないか。百九十五分の五百四十三。登録した写真登録したポケモン。確かね、事前情報では二百匹ぐらいだったっけどね。あと五匹どっかにいる。伝説のポケモン五匹くらい。 え、げてないやつもリンゴメダル全然え、編集してないやつもリンゴメダルもえるってことだから全然 編, 編集してない人がリンゴをいっぱいもらえてるやつあったよねえもんがあったあんなかわいくとれたっけした。 これは知らないの私取ってないけど5月2日で取ったのかな私エモングが現れなし<笑>ってるよあそこにリンゴ投げつけたらあと5匹かなだからあセイミがここにいたじゃんプロレオトーニ うんここにセレビがいたじゃんだからあとあの滝の裏に行けばいいんじゃない全部んうん滝の裏どうやって行けるんだろうねで1ここらに滝の裏ってさあ 早くサーチすればめっちゃ早くサーチすれば滝の裏行けんのかなあんなところそういうのも、ね、あれより手前でやってみでねやってみたいんだけどそれ一回どういうシーンなんだろうなえあったよね 消えるいや風風はやってたよなんか確 か, れ、ね、か取れなかったけどた取れたんだよねタイミングねあ取れたんだけど草越しだっ た, ったら出てきてうん これあれでしょ？光は。うん。今はでもリンゴメダル多い方だけど。はい。ということで、はい、今回はここまでです。はい。じゃあまた次回以降はまたお楽しみに。はーい。じゃあねー。バイバイ。